You're、in My husband, my、heart. girl, I'll house you. Girl, I'll house you. Girl, I'll house you. Girl, I'll do my h u s b n o w When you're in my house, Yo, let your mind be free. Green, b l、like、a c your mind i j u m p j u m p A little higher, jump, jump u n t i o the g a m というわけで3回戦ヒロケ VS ユー VS ウトこれ指定対決だもんねねなんか指定関係って感じですとみんながどこまで持ってるのかっていうところはあるけど、うん、実際結構ちゃんと指定関係ですよね、うん、なんか指定対決は、まあ、指定対決だけどそもそも2人とも全然スタイル違うんだよねですねヒロケーはおとといとかクリエイティブとかが、まあ、めちゃめちゃ突出してるところでウ、まあ、トはやっぱエアのスキルが超突出してるみたいなところだよね、うん すごいお互いに技アンサーし合っててそうですねそこが面白かった見応えありましたねなんかやっぱバトル通じてヒロケイさんの試合校車感がめっちゃあって若い世代から見てお手本になっていくようなバトルをたくさん残してほしかったっていう気持ちがあるじゃないですか、うん、ですのまさに手本となるような、うん、こう会話コミュニケーションの取り方っていうのを、うんうん 出てててくれてるなっていう感じがしましまたねよく、うん、あるなんていうのかな、まあ、バイトサインやったりとか、うん、トゥワイス2回やってるよとか、うん、地面で落としてるよとかそういうしぐさは一切使わず、うん、すごい自然な形で相手にアンサーしていくってい う,、うん、う返し方とか、うん、出し方とか返すタイミングとかでもやっぱ見え方違うなっていうのが結構出てますよね。うんのねうん、今回そそれれがこの1試合で何種類か見えた、うん、面白い いい感じでしたカ面白かったですいいバトルでしたうん